明けましておめでとうございますりんごの会書道教室です埼玉の北揚げをというところで大人の女性のためにペッジや金文字を教えしています今日はキッズフェスティバルということで同じく北揚をにあります緑の会書道教室の生徒さんとともに作品を作らせていただきます子どもたちには大切な家族へのメッセージを書いてもらいます短い時間ですが どうぞお付き合いいください、えー、突然ですが皆様、えー、春の七草ご存知ですか言えますす、えー、すかかか七七つどうううででお京ささんんに聞いい<笑>いちゃて草 あ, 七つ あ, あのもないです ないです<笑> 1年間の不病伝えを願ったりお正月に疲れたりを優しくいたわるために1月7日の朝に七草がゆをい た, いただくという習わしがあります。りらのに 自分の気持ちをバカに乗せて人に伝える文化がありました寒い冬のある日大切な人の健康と長寿を願って春の野草を積んでいます先ほど皆さんに伺った七草ですねしゃがんで夢中になって積んでいると雪がしんしんと降ってきて袖に雪が積もっていきます がため、春の野に入れて若夏に我が衣でに雪は降りつつ百人一首の有名な和歌です平安時代には変体仮名といって現在の50音のひら仮名ではない文字が使われていましたえ例えばこちらのこの文 字, この文字は「ふ」と読むのですがえ布という字から来ています今皆さんがご存知の 婦婦、人人の人のから来ています今回は平安の趣をそのままに伝えられるように少し分かりづらいんですけれども変態仮名を使わせていただきましたこの和歌を自ら積んだ野草に添えて大切な人のもとへ届けましたこのように文字は本来気持ちを伝えるためのものですり語の貝ではただ美しいだけではなく 常に相手に伝えることを意識した学びをしています。続きましてはい子どもたちの発言。 感謝の気持ちを書きました。いつもありがとう、パパママ。がありがとうございました。はい、ありがとうございました。リンコの対書道教室の皆様でした。 もう一度、大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、それではこの後は、